さあ、続いて、色彩の皆さんです。よろしくお願いします。はい、それでは色彩入場。<笑>はい、ええー、私たち色彩と申します。ええー。 去年も長恩寺さんの子供祭りで踊らせていただいたんですけれども今年も声がかかって楽しみにしてきて、えー、楽ししみにしてまいりました「上、え、方、ー」型というかっこいい曲を演目させていただきましたので是非会場の皆さんお手拍子お心拍子の方よろしくお願いいたします。 Thank you. ありがとうございました。次は、ゆうしんさんです。